たびれた「まだ思ってる」「もういない」「もうつかめない」「手に負えない」「世界は広い」「一人だけ一人いれば」 隠した い, いたくそう依存しないあなたあなたへ尽くさない行かない行かないでただ一人愛し何もいらない忘れ 誓った終わりともに離さないで」「言ってしまった」「愛が消えた」「忘れない忘れ忘れ」「傷跡を」 尽くしたい高くそう依存しない」「あなたあなたへ尽くさない」「行かない行かないで」「ただ一人愛し」「何もいらない」「突然に」 だから 「忘れ忘れ」「傷跡を見たい見たい」「強く言いたいけど育児がないの」「隠したい」「ひた隠したい損うしないあなた」 「忘れられないあなたの呼ぶ」 ちゃんとニューハン。シェバドニョーモングリー。シェバドトゥモングリー。ダファイエンモンクラン、んらせラン、ラセクラン。ダファイモたおらぼたおラボダウン、ラ チーコめダンマンメニューンチータスユドーイラエンサーディーチーラエンサーディーダファイユヘッダムウィレッダムウィレッダムダファイチョヘッディーウィチョ もんじゃんないしへん。